皆さんこんにちはいかがお過ごしでしょうか金のでございますということでです ね, ねちょっと待ってくださいね<笑>うんちょっと椅子を用意してですねえ今日もですね爪<笑>の方はですね、まあ、できる限りできる範囲内でですね お進みして行きたいと思います。よろしくお願いいたします。えーと夏休み明けて で, ですね、えー、はい、何時からかな。まあ、かなり2週間ぐらいですかね、お休みをですね、取ってですね、えー、まあいろいろとですね、あのしていましたけれども、まあ、動画見ながらですとかですね、買い物とかですね、あのー、少しですね。 していますねあとはもう家にいるか動画見てるかどっちかっていう夏休みでしたねどこも出かけずに、まあ、近場で買い物程度でですね休ませていましたなので、えー、今日からですねまた店、あ、舗、のー、の方ですね、あのー、開いてですね、えー、こちらの方をやりつつ、えー、やっていきたいなと思っておりますよろしくお願いします えー、っとねそうだな靴からいきましょうかね靴の方が簡単なのかなえー、っと足がんだから靴底ありますよね靴靴靴ありますそこ靴底靴底ですねであの磁石 こうなんですかね周りにですねえ丸くこうですね埋めていってこう磁石をですね最初最初ねこう4箇所4箇所にあの設置するかもしくはこう真ん中につけるとかまあ少量でやってたんですけどちょっとね パワーの加減で、パワーの加減でですね、ちょっとこれだ と, ちょっと少ないのかなと。サイいのかなと。えいうことで、まあ、こちらの方にですね、こちらのまあいいや。こちらの方にですね、あの、もう、ちょっと、こまんべんなくですね、上から、えし、ー、たまで埋め尽くしていきます。で、 横にですねあの、えー、なった時になった時にですねちょっとこう靴になった時にここまず底の部分をこんな感じでですね裏靴底の裏をですね、えー とねまあ、例えばいいやプラスとプラスでここの部分ですねえ引くと引いていくとでそうだな接続ねもう本当にね、あのー、小さいあれなので体重のね例えば40 48キロ。体重が48キロ。体重が48キロの人の場合、計測器もねつあの、つけなきゃいけないんで、この靴底にね、靴底につけなきゃいけないんで、 ちょっとね微妙に小さちちいですねなのでその小さいそのこの丸のね磁石が強くないといけないということでええー、それ体重分分えー何て言うかな ですねいると重要になってきます、ね、この底にでですねあのー、装置なんですけれどもそのエネルギーのね装置のことに関してその電気エネルギー電気エネルギー今電気エネルギーが一番 ベストなんでしょうねフリーエネルギー括弧電気あららベストなのかな今のところところ ベストなんでしょうかねまだおにありますかねフリーエネルギーで電気じゃなくてじゃあそう太陽光ズ、ね、れねもう一つこうエネルギーかっこエネルギーまあ太陽光に匹敵したこれ匹敵した カッコパネルが必要になってくるとそれをどうするのかっていうことですよねだからここのね上の部分にこうつけてもいいんですよねまあまあちょっと わ, わかんないですけどねでこう光によってね 光によってこのエネルギーがですね光によってで維持しなければいけないのでじゃあこのパネルをねどうやってこう電気を当てるのかこの中でね電気をねこれ照明照明照明でいいか。 とりあえず、あのー、内側にですね、側にその設置するのかっていうことでですね、形できるのかどうか、これが。内側でやっぱりできた方が確実ですよね。こう外側からさでですねののそのあれで まあ、明かりでですね、あのー、エネルギーを生産するよりも内側で照明を使って作成して作成して作成し て, 作成して作った方がいいのかっていうことですよねこれこれこっちの方がね確実ですよねうんでまあパネルパネルああそうだな ですかね、まずこのちっちゃいエネルギーを作るやはですねいるとであーとりあえずここまでかな接続としてはこの円形をで円形にですねこ う, こう接続していかなければ ちょっといけないといいうちちょょっっとと細かい作業ですねねこれは、ね、ちょっと本当にもうあの接続しなければいけないと一つ一つですねこれちょっと大変だ大変な作業になりますはいでまあ体重は測って体重測定もそうしなきいけな い, い, けな い, い, けないでやっぱりこの靴底全体でですねあの支えるということですね まあ、じゃあけスパイダーマンスパイダーマンの映画ありました、えー、の、えー、これ映画ですね映画映画とかじゃないてあるかな映画ヒントになりますヒントになると スパイダーマンです、ね、あれがヒントになります。はい、あの最近ですねあの、スパイダーマン2ホーム、カミング、何でしたっけ<笑>っていうねあの上映、上映されたのかな、まあ、動画見ましたけどあの、宣伝の動画に見ましたけれども、あのー、いろんなね体にその設置する箇所、例えば手のね、 スパイダーマンだったら手のここにね吸盤をくっつけてこう吸い付くようなですね壁でも何でも吸い付くような構造にするっていうこともうやっぱりこれねどうやったらきっとこう空気空気でねこう空気の圧で何ですかねとかその何 まあ、の方法あると思うんですけれどもあの私すごくねヒントになると思いますねあのスパイダーマンいいですねカフェとかねあの触っていけてそのハンドルでねピョンって雲って皆さんあの見たことあると思うんですけれども結構ジャンプしたりとかしますよねピョンってピョンみたいなあのすごくね結構あの なんですかね参考にしてこう人間の身体でそういう表現をするっていう映画はもうすごくね私好きなんですねでなおかつかっこいいみたいな<笑>大好きなんですよスパイダーマン<笑>、うん、これね、まあ、まあこれ9番じゃないけど、まあ、エネルギーでね、あのー、靴底で押し上げるとで提出するのは提出 停止する状態でいられるようなその構造にするということですねまずねはい9番についてもう、ね、これね、できますよこれマジで本当簡単なんですけどでも実際ね、やってみたいなっていうね 本当に感じですよねもう100円ショップさん、本当にあ私ね、ものすごい磁気の磁石のですねこんなちっちゃい、あのー、あれをですね買ったんですけどちょっと見当たらないんでねあちょっとお見せできないんですけれども、それをちょっと買ってすごいその、そああ、これいいなみたいな、すごいね、あのコンパクト で, ですね非常に磁気 の, の, の力が あ, のあるというねあのこと。 ね、それを使ってですねちょっとやってみたいなってね感じしますねこれね<笑>うん本当にもうじ実験っていうかまあ実際にやってみたいなっていうねこれはですね感じですかね だからもう線とかつなげる接続の線もね、やっぱりちょっとね、丈夫じゃないと、ちょっと無理かなっていうね、うやっぱり特殊なその切れない、あののー、中にその線の中に入ってるコイルみたいな、すぐじちゃうでしょ、あれね、ああいう作りじゃなくて、もうちょっと丈夫なね、もう切れないその線をね、作成しなきゃいけないっていう。いう ありますよね私電気専門じゃないんでちょっとねあのあれなんですけど多分多分大丈夫大丈夫なんじゃないかとね安全面では多分ね考えながらやるんでうん まあ、父もねあの、長男もですね、ちょっと電気関係に出ってるんで、専 門, <笑>専門家なんですけど、結構、でも相談してもねどう、どうなのかなっていう感じですね、もう私、今、かなりにされてたんで、結構そういう点では、なんかこう何でも話をしてくれるその父と長男じゃないので、ね、まあ、まあ、それはね、まあちょっと。 聞かずにもう自分でやっていくっていうね、感じですかね。うんまあ、そんな感じで、すねその連休中にですねエマスパイダーなんとかですね、うん、ちょうどね、フィットしてね、ああっていうね。で、まあ、その服装もね、ちょっとレベルアップして、こういうそのカラーとかですね、ちょっと加わってきているなということでですね、まあ、ゲームの方もその、本当にね、こう でちょっとこう手で、ね、こう手手だけでこう出ててあのゲームでなんかあるらしいんです新しく、ね、発売されるらしいんですけどもそういうのとかですねあのね本当にねそういうね画面だけの世界ではなくもう実際にですねキャッてやってた方がいいこれああ皆さんも やっぱりね、考え、まあまあ考える人はですね、ぜひともですね、考えていってほしいなっていう。感じでございます。はい、面白いです。結構面白い。うん、なので、まあ、簡単にですね。足パン、まあ、まず足の裏。の構造をですね。あのー、まあ、簡単にですね、説明してみました。いやーね。 こうやっていくとね発想がこうパッパッパッパ出てくるんで本当にね面白い面白いもうやってみて用意して用意してってやってみたいですね本当簡単な材料からうん<笑>やってみたいですねこれねこれマジでああだからまずこの靴のね靴の重さから 測っっててどれぐらいいあるのかっていうことでそれでその靴をねまず浮かせるっていうところまでですねもうぜ、あのー、実際にやっていきたいなとまず人間を浮かせる前に靴を浮かせないとダメだなってい う, いうことですよね要はね、うん、っていう感じですかねまあ今日はですねあのー えー、7月分のですね、えー、お店にかかった経費の、えー、入力計算、入力とあとまあ売上す、ね、売で上ねの表をです、ね、作成していてあとはもうお礼状ですかね、感謝状ですね2通書かせていただきました、はいでまあ、お昼ご飯をですね1時間ほどとってあの外出してそれで食べてたんですけれども、歯と一緒にですね。 あのー、でまた帰ってきて今ちょっと戻ってちょっとしたま説明してるんですけれども<咳>まあ今日はあ初日まあこんな感じなんですかねまだまだあるんですよねこれ靴だけじゃな、ね、い<笑>だからこれだけでねちょっと体を支えるっていうのは無理無理だったらやっぱり他のね 箇所にその設置置する装、ね、つけなければいけないのでそれよりもやっと ね, ねやっていかなきゃいけないし、あのー、どういうふうにまあつけていくか、まあ、洋服とですね洋服もどうやってこうあのー、まあ素シーが元だよっていう元にしてその作っていくっていうのはですね まあ、プログラムですかね、コンピューターさんにですね、プログラムをして、あのー、自由に作成してもらうということですかね。うん、まあ、そんな感じでしょうか。はい。ね、とりあえずこ、あの、靴底の裏のですね、 説明を簡単にしてみました、うん、なんだこんなことそんだけみたいな感じしますけど、うん、こんなもんじゃありませんよまた本格的にやるんですよね実際にあのあのやっていかないとね分かんないところもあるのでまあ、うん、あのうん そうですねあれどうやったっけ、うん、っていうことでそうあれですねこの間ご紹介した会社さんがですねもうあの 押しのですね押しマーク に, にソフトを入れていただいたですね株式会社。 どういたえ株式会社ンさんお、ねえー、ンさんえー、2つのですね を、えー、導入、入していただきました。これね、あのね、ちょっとね、どどういうその何ですかね、なってるかわかんないんですけれども、あの、どうなのかな、まあいいです。 このソフトウェア2つ導入してどれぐらいのあれができるのかっていうちょっとわかんないんですけれどもまだその使用していませんけれどもね う, んうっていくのかっていう感じですかねあのご紹介しておきます。ちょっとあのなん 二つのソフトウェアにウエアなんですけど、これお見せしときます。えー、コードエイト、一つはですね、まあ会社さんのソフトウェア黒い方がですね、はいこの二つをですね入れてくれました。 これがどういう機能していくのかということでですね。あのー、非常に楽しみなんですけれども。<笑>うーん。 <笑>あとないかな今のところ早くねやりたいですねうま、ん、あこんな感じでいいでしょうか今日は初日<笑>はいあここの会社にですね会社さんにですねちょっとお礼状を今日書いてみました あともう一つは宝石店宝石店もですね、神、えー、根さんですね、宝石店さん根さんん、神根非常にお世話になってるんですけれども、まあ、イベントに行ってきまして、えー、それ、あら、どこ行っちゃったかな、どこ行っちゃったかな、はがでいいか、はがきはっき。 カミネさんですね。これ大丈夫かな。いいやちょっと。えっとね宝石店。カミネ。カミネさんっていうね宝石店 あのお礼状ですね。お礼状感謝状を書きました。赤字状は作成してですね、今日送り、送, 送ったんですけれども。 まあ、ピッピポップですね。まあパソコンであの書いたんですけれども、私ね、感謝状しかちょっと今のところ書け、できないので、もうとりあえず感謝状書いとかなきゃと思って書いたんですよね。カミネさん。で、今日、駅に行ったら、その、広告がね、腕時計の、腕時計の、 ウウニじゃねえ<笑>で時計あれ時計って違うなこれ時計の報告をですね目にしました駅で。 非常に嬉しかったです。はい。ね、ことに、2件ですね。とりあえず、あのー、感謝状をですね、書きました。はい。多分ね、慣れていくと思うんですよね。こういうその、文章のこう作成、お手紙ですけれどもですね、それもね、ちょっと、これからは多分やっていくと思います。はい。なので、とりあえず、 はいこんな感じでですねあの今日ははいあのーまあ、作成といった仕事をですねしていましたね、はい、今日は短めですけれども、まあ、前回こう長くですね取<笑>れていたので今日はもう短めでいいかなと、まあ、30分程度ですねこれで。 はい、これだけで30分はい分かりましたとりあえずですね、えー、今日はこの辺ではあきんでございましたお疲れ様でございました